皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月14日、運営から、バビ元気玉とバビメタル迷宮賞体験が届いていました。そんなバグがあったんですね。もらえるものはありがたく受け取っておきましょう。バージョン 6.1 まであと3日となりました。ユーライザがドルワーム王国を訪問している1枚絵でした。 バージョン6のお話は、とりあえず、アストルティアの各地を巡る旅になるのでしょうか。個人的には、レンダーシア大陸、竜族の世界、5000年前の世界、魔界のように、新しい世界を中心にストーリーが進行する方が好きです。バージョン6の天生郷は、思ったより狭い世界ということなのでしょうか。まあ、空に浮いている世界ですから、仕方ないのかもしれませんが。リンベリー様にひざまずきなさい こののリリンベリー様に勝とうだなんて、千年早いのよやはりリンベリートランプは最強でした。ポイントで交換して正解でした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。